どうも、サムライーティング、ご覧の皆さん、こんにちは。はい、吉川です。森ちゃんです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。かっこいいですね。ありがとうございます。<笑>よく言われる。<笑>なんすか。いや、この間さ、鈴木さんに、ポテトサラダ送ったじゃん。はい、ああ、チャレンジメニューで。そうそうそう。そう。はいはいはいはい。まあ、なんか実際食べてもらって。うん。まあ、俺ら、まあ、完食。したなと思ってるけど、うん、実際なんかちょっとさ、口、うん、なんだっていう感じになってたから。俺ちょっと気前かなと思ってるっす、すすいません。<笑>ぶっちゃけ、まあ、作ったが、まあ、一緒に作ったけど。うんうん。 食べてもらってて食べてるところ見てまああの食いっぷりもそうだしなんだろうな、うん、残りっがいうか残ってないようなもんだし、うん、俺らがそのあれがクリアできたと思ってたら、うん、少なくとも俺もそうだしユマもそう思ってるからあれはクリアできたらいいかなって思ってる。うん 言ったと言って い, いんじゃないです か, 分かるんですけどただ実際その、まあ、僕もその、まあ、見て普段の、まあ、こうマックスさんの食べっぷりとしてはちょっと綺麗なものではまあ、当然言えなかったですけどまあ、でも、ね、ガチってそういうもんでしょ俺らが白って言ったら白だなま あ, あ<笑>作ってますからね<笑>今回はあれですかまたチャレンジメニューですかいや今回はゆっくりおいしく食べてもらえたらいいけど世の中に近いからあなるほど、じゃあ結構ゆ、まあ、鈴木さんマックスさんには緩く食べていかなそうだよね何作るんですか今回は夏だし うん、ちょっと最近くそ暑いじゃんあい<笑>、言い方や<笑>あの、とても暑いので<笑>の<解>あの、体力をつけてもいただきたいなと夏バテ解消とかにいいように、はい、ちょっとカレーを作りたいなと、まあ、普通のカレーだとさ<笑>もう鈴木、うん、さんも何度もいろんなの食べてるからさ確かにちょっと夏らしくレッドカレーっていうのを作っていこうかなとレッドカレーすごいタイカレーの一種なんだけどグリーンカレーとかイエローカレーとかってその中のレッドカレーってあるあそれにちょっと夏野菜をいっぱい入れて下につけてもらおうかなと思ってはい なんか料理にっぽいですねー。ちょっとちゃんと料理したいなと。今までちゃんとしなかったりして。いえいえ、知たけどっ。まあまあまあ。ってことはどちらかといじゃあ今日は完全に料理人モードということで。そうだね。はいはい。レッツクですね。はい。はいはい、<笑><笑>じゃあ毎回多分俺恥ずかしがりながら、うん、恥ずかしがりながらって今も恥ずかしいんだけど慣れてないし。うん、でもそれま置いてがっちゃうから多分余計なんかこう滑りゲみたいになっちゃうんです多分ね。サクッとこうちょっとこなれた感じでいくわ。オッケーですオッケーです。Let's cook。 ダメダメかもね、<笑>やめろ、怒とるね。 はい、といととうことで、料理が出そろいましたはいということで食材が出そろいましたはい直も詰ますねそうね今回ちょっと食材いっぱいだね今回何を使うんですか今回は、えー、と、レッドカレーをするんですけど、はい、食材としては鶏肉 と, 鶏肉とエビレッドカレーのペースト今夏なんで夏野菜メインにお野菜蜂蜜ナンプラーココナッツミルクえ吉田さんこ、うん、さっきからちょっと気になってたんですけどはいまあ、右下にあるこのローレル ロリルはい、ローリルローリ ル, ールう ん,、うん、な, んなんか呼び方いっぱいあるなんか月桂樹っていう葉っぱなんかオリンピックのこうなんか草の冠であるそれを乾燥させたものなんなんですか臭みを取ったりとかする時に入れるもの中とかカレーとかなんかすぐにいってるあ、そうなんですか肉料理にですけはい勉強なんだ<笑><笑>ちなみになんかこうポイントというかネットでこれ安くってみるかなっていう人なんかおすすめのポイントとかあります食材の中で一応蜂蜜は今回まあ鈴木さんが そんなに辛いもん得意じゃないから辛みをかわすために入れるだけでこれ別になくてもいいからあ、なるほどむしろないと成立しないのは、まあ、ペースはもちろんなんだけど、うん、ナンプラーとココナッツミルクがないとあ、そうなんです、ね、出来上がらないからナンプラーっていうのは魚醤だね言い方あれだけど臭いあなるほどあ結構じゃあ匂いが強いんです、ね、そうだ、ね、じゃあナンプラーとココナッツミルクはどこから作るときはマストとはいじゃあそんな感じで作っていただきましょうはいよろしくお願いします まず何からいきます？じゃあまずナスからいきます。ナスは、うん、輪切りにして、えっ、ー、と一回アク抜きします。輪切りにした。はい。蓋を取って下の部分を落として、肩も輪切り。に、ざっくり。待って俺スーパー今思ったこと言っていいですか？何？吉高さん右利きじゃないですか？うん。 右側から取らないと全然切ってるとこ分かんねえっ<笑>て<笑>抜きはこれ水にさらすだけで大丈夫どれぐらいさらすんですかうーんどれぐらいだろうねもう10分ぐらい<笑> 10分ぐら い,、うん、おい次はアスパラですねアスパラちゃんアスパラこの下の部分ちょっと硬いんで、うん、ここを切り落として、うん、これガクっていうんですけどこのガクこの部分うんこの部分も硬いんで取っちゃいますおーいへえー、そうなんだ 全然ピントじゃん<笑>あなるほどそこを取るってことですね で, す で, すであとは下の部分の皮がか硬いから、うん、これもちょっとピーラーであなるほどなるほど穴板 の, の上に置いて転がすようにやるとやりやすいはこれ全部していきます、はい、<笑>納豆キムチ納豆キムチ かおキうチーなっとうキムチー違ねえんだね回ったって聞いちゃったから<笑><笑><笑>これは一口大サイズぐらいですかそうだねじゃあアスパラカットいただいてはい水煮のヤングコーンですねあの生のヤングコーンでも、はい、大丈夫なんですけどめるるくさいので水煮にしました、うん、生でも水煮でもそのまま一口大に切って終わ、うん、りかなはい続いてオクラなんですけどいブブゲを取りたくてブブゲで、はい、こうなんかこうちょっと毛が。 あーなんかうっすらそうそうそうこのまな板の上で塩でこうゴリゴリすると取れるんですけどははい、はい1本ずつやると面倒くさいから、うん、この袋ごとあ袋ごと出さそうこのままでお蔵だけはちょっとあの後入れなんで、うん、これだけちょっと軽くボイルしてゆでて、うん、最後に入れる感じにしますいい取らなきゃいけないところはここの硬い部分ここの硬い部分を切らなきゃいけないと、はい、あのとこの周りのちょっと黒い筋が入ってるところ周りの黒い筋が入ってるところはい、を やばい取り方下手で絶対視聴者さんからコメントくれ見えるかなあ見える見える取、えってあげる2か所ですねピーマンとパプリカはいいきますい、まあ、構造が一緒なんでうん半分に切っていで種の部分をこう手ではいちぎっちゃいます、はいはい、この中のこれが苦いんでなんか白い筋みたいなやつ、うん それ苦みのもとなんですね、うん、へえあんまり美味しくないからこれも取っちゃって種を取ってこれはもう千切りがここ千切りはい全部これをやっていきます、うん、はいじゃあパプリカはい、はい、パプリカも一緒です、うん、ただこれそのままさっきキーマンみたいにゴリってやっちゃうとちょっともったいない部分できちゃうから、うんはいはい、これはその包丁で、うん、あパプリカはちょっと丁寧に丁寧にちょっと切ってあげて、うん、この白い部分も取って、うん、ちょっと 大きいので白い部分が、はい、包丁で丁寧にあ確かに大きいですね取ってあげる、はい、エビですはいま剥、あ、きエビがあったらそっちの方が楽だからいいんですけど、うん、なかったんで、うんうん、今日は普通のエビです皮付きのはいまず皮をむいてむい て,、はい、むいてまあ、尻尾はもう付いててもついてなくてもどっちらもが好みでで皮むいたら背わたが入ってるのでここに背わたこれ取れるかなここをちょっと切り開いてはい、うん 背中をピッてやって、つやがないないね。あな、なんか綺麗ですね。この子いない。あ、個体によって違うんですか。いや、多分頭取った時に取れちゃったんじゃないかな。ああ、じゃあ結構うまく見てくださったんですね。ね、美味しくないからとか舌触りが悪いからっていうのもあるけど、うん、あの体に良くない。あ、シンプルに悪いんだ。そう、シンプルに体に良くないから取った方がいい、えー、絶対。へえー、それはしなかったです。どうぞ。もじゃ頭とか。あ す、はいま、は、せ、いうんうういよーじゃあそんな感じでエビ、うん、ちゃんも、はい、最後ですかねはい最後鶏肉ですね鶏肉はもう一口でに切るだけですね、うん、あとちょっと余分なこういう油をはい、はい、外しちゃいますい鶏肉を最後にしたのは、うん、もらい倒らなくて済むからあー、うん、そっかそっかそうそうそ う, そう賢いでございます<笑>これはもう皮ごと皮ごとほんとは外したいほんと外したい<笑>皮が好きじゃないか ああ、いや、皮が好きじゃない方は、はたして、はたてもらっても、どっちでもいい。うん はい、ということで、調理がもろもろ終わって、はい、マックス鈴木さんに来ていただいたんですけれども、出来上がった料理の方、お見せしましょうか。はい、今回こちらです。夏バテ防止に、レッドカレーです。うわ、香りがすごい、香りがすごい。え、これを何、何これをただ、あの、吉田さんに実際作っていただいたんですけど、マックスさんが食べる米の量とか、分かんなかったんで。総重量を決めたいなと思っております。総重量を決めたい。今、だいたいカレーが五キロ弱ぐらいかな。<笑> まあマックスさんがもう食べたい量を言っていただいて、それをその提供させていただいてっていう風に考えています。うん。どれ全部。全部全部。<笑>全部全部全部け結構ね量。<笑>お米を三キロぐらい使って、七キロ八キロぐらいで食べようかなと思って。マジ使います。<笑>それから行きたいですよ、逆に。あとこれめちゃめちゃうまそうじゃん。これ全部行きます。うん、もちろん。<笑>なるほど。でも本当にリアル飲み物なんだもんよこれ。 うんの、サラッサラなんだって、じゃあ、ちょっと普通に何キロっていうふうな話、今からするのかなと思ってたんですけど、<笑>じゃあ、全部、ね、お手するということで、ね、前回、やっぱポテサラチャレンジだったんで、結構う、ね、ヘビーなね、ちょっとグルメ会でお願いします。うん、今回、グルメ会で。侍、はい、からのレッドカレーのデリバリーということで、まあ、デリバリーテイカー、テイクアウトですね、テイクアウトということで、はい。はい 俺誰でももあ れ, あれも、ね、やっぱ小手様の話をしてみたいのこいろんなコメントあったんですけど、うん、まあその成功不成功っていうか、そこまでなんか細かいレギュレーションも決めてなかったし、その人はこう見たいものを見せていただけたなと思ってて、で量に関しても、まあ僕の中でも1分300グラムっていうのが頭の中にあって、まあ量に対して6キロで20分、で1分で300グラムぐらい食べたら、結構なハイペースなんだろうなって、まあやらせていただいて、ぎりぎり攻めて、ぎりぎりのライオンズとか。 的には成功という形、うん、で、はい、認知してますはいありがとうございます<笑>ということはスニーカーのプレゼント<笑>いやいやまさかそんな都合のいい話がね毎 回, 毎回もららえると思ったら結構大間違い構<笑><笑><笑>いやいやいやいや<笑>まさか<笑>まさか<笑>まさかの<笑>はい来たわかる人にはわかりますこれはいはいどう人参の下に冗談 あ、は、ん、い、きたーータージョーダンシックスーージョーダンシックスですよ最近ちょっと復刻がありましてでもなんかあれぐらい限界ラインだとまた次もちょっとやりづらいも今回はグルメーカーにしますけどその次どうなるかちょっと覚悟をしよいてくださいよこ出ぬーバッチバーディーつって今行ける冗談 そういういいでございますんでいちょ、うん、そんなめちゃくちゃいいものをこの後でちょっと恐縮なんですけれどもあの前回、の侍の動画で激ツ激から激爪の動画が先週かな上がってたと思うんですけどきたー、これはまさかのてーねー、これかなり新しいですよ、見てください、MAX90、新しいやつ、ワールドワイド、どうっすかあざーす これかなりの新作ですよ今、まあ、ということで約束通り侍から www <笑>たまわれわの時期から<笑>ポケットマネからこれ多分2つポケッ4万ぐらいしちゃったいや本当ねイメインチャンネルでアイドルの推し発表してまた延長すればいい www <笑><笑>本格的にちょっと侍でもちょっとスニーカーチャンネルとしてね<笑>頑張っていくこともよろしくお願いしますよろしくお願いしますこんなあのグルメとファッションチャンネルを交互している様々なんですけどもと<笑>んともよ ろ,、ね、よろしくお願いします<笑>はい生きてるって。 <音楽>い僕、あのー、まあ、これで、まあ、動画の締めになってくるかなと思ったんですけど、ちょっと気になったんですよ、うん、サムライティング、最後、ちょっとスニーカーチャンネルっぽくなったじゃないですか、う, ん、ゆうまさんと石川さんの足元かっこいいじゃないですか、かっこいいですよね、うまあ、私もかっこいいんですけど、うん、かっこいいんですけど、えっ、<笑>あら、これ、ジョれダンのあれじゃないのこれね、ねナイキの、ね デ シ,、ね、シューツっていうねデシューツっていうあほんとだあのー、これフジロックのあれなんですよ最近俺の服全部バクるバクりますねうわっ パンツとかシャツとかもペイズリーもパクるし、氷河田もパクるし、いろいろパクってる。マジで徹底的にパクってくる。<笑>あれ、なんかファッションチャンネルですか、このチャンネル。え、今頃気づきました。<笑>そうでしょでも、でもガチなこと言うと、この方、ガチなモデルさんでしたから、そうですね。結構、成長されてるんです、その世界に。大手ブランドは。だから、どんどんもうあの大食いとか早食いっていうのは、ちょっともう、顔ぐらいにしといて、うん、<笑>う俺こういうの見に来きますからい、よろしくお願いします。<笑>ほら、そのチクにナイキのマークつくかもしれないビウィズのマークつくかもしれない<笑><笑>よろしくお願いします。はい、<笑>一回、アウトレット回る動画撮ろうよ。えそれ男気でやる えトボギーいや俺も全然いいけど、うん、イーティング全然関係ないしいやだって財力も置かないでしょオトボギやったらだって一回5万ぐらいの支払いの時泣きそうな話してたからそうだあーうだ あ, ー無理 あ, ーだあー俺皆さんと違って俺だけサラリーマンやからいや普通に買い物するでいいんじゃないそのなんか差し指までやればいいんやその時のなんかノリとかでそれは、ね、あれはあいいよ、うん、誰かがこうテンション下がるようなことしたくないから、うん、であの全部の試合すべてマックス杉きさんやったら僕はも う, うもおかしいおかおかしい<笑>おかしいおかしい<笑>おかしいおかしいおかしいおかしい